A か昨日出してもらった書類結構ミスがあったから気をつけてなあはいすみませんあやっちゃったでもそこまで怒られなかったし次は気をつけよ う, う, う